1秒で視聴者さんを置いてくなトローバーマンまで太陽波多様廃棄物と言われていたそこまで言われてねえよそんなゴミみたいなパ太陽に強化が来たのであるそれは攻撃派目の上昇ととダメージの増加である何が言いたいかというとパ太陽が環境に入ってきましたなのでのタイトルにするとこんな感じです図にするとこんな感じです 皆様どうもこんにちは。来世はビル・ゲイツの予定。ゆっくり霊夢です。お前は何を言っているんだ。ゆっくりマリサだぜ。ということで今回も遊ぶのは統合版でアンニが遊べるエリアシャーク t h j j i です。努力してくれ今回もアンニで戦っていきますって。お前の腕はどうなんだあっそれ聞いちゃう。最後まで取っておかないのそんな勝ちねえだろ。ひどくない c p s が平均7のおかげで永久に勝てませんな。はは。放送事故だろ。こんな戦績のやつが動画に出ちゃうとか人類のバグだろ。人類のバグって何ですかということで金でもほ。 戦闘タイムじゃあこっちとラカワフルにしか勝てないんだよお願いですから負けてくださいおやビビってるのかなこれは倒しに行くチャンスこういうシーンって喋ることないんだよはかくなんとか倒せましたねカワフル相手に何やってんのということでミッドに来ました皆さんは武器が足りず負けると思っているのであろう思ってないですそのために今回は矢を大量に持ってきました SDGs をハードオフで売ってきたやつそもそも当てないと意味ないだろこれを見てから言えるかな 何やってんの私が矢を外してるんじゃない神が矢を垂らしているのだこの世に神なんかいれよ。斜め上の回答来たんですが。あ、矢用の強化内容は以下の通りです。簡単に言うとボリーギアスキルの一部とリーチの拡大ですね。つまりは強くなりました。絶対に使ってください。誰も使ってないんです。強化されたのにかわいそう。黄色に向かいます。誰もいませんでした。残ってたのはもやし一本くらいでした。おい、よく見たらいました。おい、それは別によくない。戦闘タイムじゃあ。待てこの野郎、こっちは誰だかなって困ってんだ。動画投稿者としての悩みだし、それはてめえが悪いだろ。登録お願いします。 黄色がミッドに来ましたね。ミッドは私たちのもんじゃー。あーマリサ私何も言ってねえよ。今のはもんじゃやっとかけてないからね。言ってもないしかかってもねえよ。かけるのはソースだっつうの。殴りて黄色に矢を打ちます。ちなみにパイロは矢にフレームをつけます。味方さんが黄色に突撃するようです。よくあるタイトルやめて。どおうお敵をぶっ殺せえ敵を倒せえ 疲れました。集中力がみじんこレベルなんですが。みじんこもっと集中力あるだろう。お前はそれでいいのか。敵はほぼほぼ味方さんが倒してくれました。いや、倒させてあげました。味方のためにバンされろダイヤをいただきました。ありがとうございます。これで私もダイヤ装備です。資源を無駄にするな。無駄にはしてなくない。いや、お前の存在が無駄ってこと。黄色がまた来ました。あ、サーバーの IP 乗せておきます。テキスト出てくるのが完全にニコニコのそれ敵を倒しました。これが私の実力これお前に向けてじゃないからね。 勘違いするなボケカスちなみにこれは強化される前。誰だお前は私と戦うつもりかね。逃げようとしてるだけでは。セイム選手追いつきそうだ追いつきそうだ殺したー。残念ながらルール違反です。今のはルール違反なのね。待てそこの装備。敵のこと装備って言ってんじゃねえよ。実際に苦情来たんだぞ。待ちやがれ。このデカめのガリガリ君に殺されろガリガリ君風評被害すぎませんか。あ、倒せませんでした。倒せましたじゃなくて。やる気ないなら帰れ。嫌な子もんじゃん。でもこれで帰ると怒られて土に返されたよね。怖すぎる。緑を追いかけ参戦里。より感覚狂いました。黄色の人と遊んでいます。とても楽しいですね。この方は敵ですよ。 殺しいだはボケかすそんなこと言わないでくださいこの方も楽しんでますよ楽しんでますよ楽しんでますよアイテムが美味しいです書いてあることだいぶ暴力的だなまずはこいつにヒット畑の虫にもヒット外したんですね鉄ルごとき何人でもかかって逃げてきましたは実はあの後死にかけましたまあ感覚としたら動物園のゴリラの檻に落ちた感覚だよね ということで帰ってきました。黄色拠点に。え、え、え、え。どうしたんだいマリサ。私は帰ってきただけだよ。やっと譲って黄色に来るのはいい。なんでお前のプレイスキルできた。でもよく言うじゃんアゼルバイジャン。は人間最後は土に帰るって。思想強言おて。何をしに来たんだ。煽りに来ましたー。というのは冗談。敵からアイテムをおすそ分けしてもらいます。それ強盗では。何を言うマリサ。人殺すから殺人だわ。なんか手頃な敵いませんかね。できる。倒しておきました。 現在敵と戦闘中なんでこんなに敵が来るんだそれは黄色拠点に来たからですねなるほどつまり編集遅れたってことだね死いらねえなら引きちぎるお前の死は無駄にしないからな逃げてきました AP を見つけましたあさっきの味方さんじゃん AP 壊したら発表するからな怖い 早速敵がいますね飛んで火にいる夏の虫ですねお前らが虫なら私は食中植物さそこは火じゃねえのかよ始まりました全人民戦闘大会協産食不良そうどこに隠れても見つけ逃げられましたはあに来ました小作人をぶっ殺すぞ発言が終わってる倒しておきました何もしてないのにかわいそう生まれてくることも罪なのさは何ですか今のゴミみたいな編集はっ一を倒しましたアイテムが美味しいですそれでは絶対ビアー楽勝でした まあ逃げれるんんでですがねなんで死なねなな死んだよ最悪な方向性の疑問きたポーションを作っていますんなんだ貴様 ん, なんだ金をいただきました。ありがとうございます。この金は奈落行雪ですかねカップルを作りました。ということで青にファームです。2秒でやられてほしいぜ何もなかったです。えー、っと、動画のために死のうかここでボス爆かい。草の意味がわからん。グリーンピース。余計わからん。ボスバフ装備の胸は再生がつくから取ろうね。アンニプロとのお約束だよ。カッコ。500連敗中。あまりにも不安すぎる戦績そこの君ダイヤのチェストプレートはよう。 拠点にに帰っってききまししたたちなみにさっき無視した人は中中です現在青か戦闘中敵はダイヤフル同じくらいの装備の時は戦闘した方がいいよ珍しくまともだな敵は青だ緑も来ました点は我々を見放したここは再生を飲んで帰りうちに緑のお前から倒し て, て青起点の回終わったお前らはそこで戦ってろ私はその隙に逃げるぜここはガップルを食べるしか私はゲーミングティです対戦よろしくお願いします動画撮ってましたお前ら訴えてやるからということで今回はここらで終わりとなりますご視聴ありがとうございました